えー、こんにちは。黒田太郎です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日はですね、アンティシペーションのフィルインの、ま、前半、前回は後半をいろいろやったと思うんですけど、前半の方がいろいろバリエーションできるんですね。ここの部分ですね。これはギターとかベースがジャーン、ジャーンって弾いてるね。こうジャーン、ジャーンって弾いてるから、そしたらここはやっぱ長い音符だから、クラッシュとバストラ。ここもクラッシュとバストラで合わせたいってことね。で、えー、っと、そうすると青の部分はこれ。こういう風になるのね。だから頭がジャーンってやるから、頭はバストラとクラッシュが良くて、そうすると 頭かのある音符っていうのは後ろ側の方はまずこの基本形はですね、えー、このダーンダーンこうジャーンジャーンって言ってもいいもちろんこれでもいいんだけどんこうシンコペーションっていうのは裏拍を強調するのでその手前の強拍つまりお安定した拍は強調した方がジャンプしやすいのです。 こういういの蹴り足と呼んでて僕はシンコペーション前段音って呼んでますシシンンコペーションの手前に強迫を強調してあげないとみんなジャンプしにくいからねだからここをここに向かってクラッシュからフィルインでつなげるっていうのをえ 1A2A3A4A5A っていうふうに順番にやっていきたいと思います。1, 2. ま あ, あの i 愛子さんとかねああいう曲のやつの場合にものすごくバリエーションが作れるわけですよドラムでいうとまあ、まあ、ジャズ系でいうとオーターメロンマンみたいなあそこずーっと同じじゃんだからずーっとみんなだから飽きちゃうのでこういうふうにバリエーションを作りたいそしたらここは蹴り足なんだけどこう2つ分割するとなだれ込んだ感じがするえー<音楽> みたいな感じねグッて蹴るんじゃなくてそのままジャンプしたみたいな感じになるのでなだれ込みパターンって僕は呼んでるんですがなので1から1と B2 と B っていうのを全部やってみます。1,2,3,4 こういうふうにすると、まあ、ここのフィルインは前回やってるのでここもバリエーションできるだからものすごいいっぱいできるってことね。でこれが意外とみんなやってない盲点です要はこの前段を打たないまでもしかも裏拍しか入れないだからこれものすごく不安定に聞かけるけどうまくやるとハイハットとか今みたいに踏むといいかな。せーの。 みたいな感じですねという感じで、えー、やってもらうとここだけでもこれでタムに移動したらものすごい数あるからこんだけでもできるって感じですねそしたらもう一個今度はですねこう要繰り返す時に毎回クラッシュいくよりかはもう頭吐く僕が考えてるのはその到達地点まあこれは大阪さんもそうやってるけどターゲットノート、ターゲットノート、向こうに向かおうとだったらと 途中は多少ずれててもいいって考えるわけですね。だからそうすると、ここのクラッシュもやめて、もうこっちを主体にすると、だからクラッシュはなくても良いってことね。だから、えー、っと、裏拍から始めてもいいし、みたいな。それやりだすとちょっとキリがないんで、今回こうしましたが。で、今回ここ、ここね、うんと、例えば、タカタカ、みたいに、例えばこう今4番をここに入れたんだけど、タカタカドンドンっていうのを入れたんだけど、これを、 このバスドラ、バスドラって言ってもいいんで、これよくやるんだけど、これバスドラでこう全ダウンできたら、シンコペーション全ダウンっていうね、ここに来たら、そしたら、ここ、スディアトクラッシュの方が、こうコントラストが。 ここは勝手に僕はここちょっとバリエーションつけただけですねという形で1番と A、1番と2番と A、3番と A こ, こっちちょっとなしにしてもう A から行くね A から行くとワン、ツー、ツー、ツー、フォー 手にあるフーって言って六連符も入れておきましたこんなのを使ってもらうといいかなそしたらここをやっぱ同じようにバス裏で分割しようか 1, 2, 3, さっきのワン・ツー・ツー・フォー・ブン 場合に色々できますよねこうやって考えられるパターンをいっぱい書き出してやっておくと自分のボキャラがどんどんどんどん増えていくだから何していいかわからないっていう人は同じパターンになっちゃうっていう人はこうやって書き出してみて考えられるパターン全部他にもまあ5連符だとか7連符 だ, か, だからまあよく使うのは6連符これぐらい6連符だって穴置き音符いっぱいあるわけだからいくらでも書き出せると思うんですけどこういう練習をします。そうするとまあここれ僕なりにはのこう ウォータータメロンマンの、ね、あれ5回繰り返しがあるからそこをうまく通り抜けてみましたやってみましょう。ワンンンターメロンマンみたいな感じにできるといいかなって<笑>ここ3連符抜け取ったね。はいという形で、えー、このように。 ジャーンジャーンのところっていうのはこうやってこんだけこう完全に無視していけるし最後のここだけはジャーンジャーンってやってるのを完全に無視したんですね。要は無視したり シンコペーションを無視するっていうのもありなんですよなのでシンコペーションをたどりつつみんなとこう寄り添いつつでも裏側に行ったりとか六連邦入れてみたりとかこうここスペース空けてみたりとかいろいろやってみるんですけどこんな感じでいろいろ書き出して自分でやってみるんですよそうするといろいろ書き出してるうちに僕はものすごく書き出すの好きだったから書き出してる時は必ずその通りやるね。でそれを 結局頭の中で作ってやっていくと、頭の中に書いたものとちょっと違ってもかっこよけいいかみたいな感じになるんで。本番はまあまあんま書き出さないんですよ。で、こう書いて書き出して、その通りやり書き出して、その通りやるっていう、やう、いうふうにたくさんやってると。だんだん頭の中で組み替えれるようになってくるので、そうすると、最初のうちは譜面なんだけど、だんだん音で組み替えれるようになるんですよ。多分こんな音、こんな音、こんな音、こここういうふうに取り抜けて、こういうふうに取り抜けてっていうようなできるようになってくるんですね。で、皆さんやっぱり書かない、要は。 まあ、英, 語をやるね英語を勉強する時とかやっぱり最初書いた方が楽じゃないですかで書いて発音して書いて発音した方の方が早くやっぱ習得するんですね。なので新しい言語を覚えるのと一緒なんで全部もちろん最終的には何も見ないでその場で会話したいんだけど最初のうちは書き出してこうしよう足をこうしよう足を例えばスピーチをやるときってみんな書き出すじゃないですか。 ね、やっぱ壇上にやったら、ある程度のことは、こう、構想書くじゃないですか。なので、書き出すって結構大事なんです。書き出して、アウトプットして、それを実際アウトプットして。インプットして、アウトシベインプットして、アウト、新しいやり方、インプットしたら。実際書いてみて、アウトプットしてっていうのを、ずっと繰り返さなきゃだけなんですね。これの作業は、僕めちゃくちゃ好きで、もう本当に譜面とか、段ボール箱何十箱分ぐらい捨てましたね。その、こういうの、書いてはやり、書いてはやりってやって、試めてたやつが。もう本当にたくさんあったんですけど。こういう努力をするかどうかで。 すごい頭の中で何でそんなにどんどんスラスラ出てくるんだ最初からスラスラ出てくるわけじゃなくてこういうのを考えられるパターンいっぱい書いてくるからだからなんかちょっと突飛なことがこの「裏裏裏みたいな「裏裏裏を 裏, 裏に行くシンコペーションに行くみたいなねここだから頭の暮らし完全に抜いちゃってるでしょ。っていうようなこともできるわけですよ。 という感じで考えてもらって、えー、やってももららっっやえばいいいかなと思います、えー。これはですね、えー、こちらの方は LINE 登録していただけたりとか、えー、メ, ールメールマガ登録してもらえるとこの譜面、えー、をダウンロードできますので是非、えー、詳細欄の方からダウンロードしておいてください、えー、では本日も以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました